はいそれでは始めたいなと思います私はポッドキャスターまなぶです今日はですねアップルの映像編集アプリケーションであるファイナルカットプロ10について最近また30日間の体験版をダウンロードしましたので使用感などをあなたにお伝えしようと思いますまずこの体験版というのはですねもちろん無料なんですけれどもまあ、1回きりというわけではないことでねファイナルカットプロ10がバージョンアップするごとに30日体験できるんですね 私もですね、すでに数回はですね、30日体験版をダウンロードさせてもらっていまして、そのせいでかなり親しみやすいアプリになってきました。実は私ですね、以前にファイナルカットエクスプレスというものをですね、購入していたんですが、あその時あまり使えるソフトという感じではなかったですね。えー、その頃はですね、えー、iMovie もですね、今のようなものではなくてですね、当然 Mac のアイサイトカメラもですね、 まあ、高画質ではなかったので、まあ、やはり基本はですね、えー、DV とかですね、HDV などテープベースの、ね、編集ソフトだったように思います、えー。なのでね、HD ファイル編集などね、より高度なあことができるフ ァ, イルファイナルカットエクスプレスを選んだんですけれども、意外に親しめるものではなかったんですね。えー、つまり何か以前の iMovie とですね、 ファイナルカットプロとではこの2つのソフトにはですね全くつながりのない感じがありまして Mac ユーザーはもっと面白い映像を次々に楽しく作りたいのに そ, れのその多くはですねやはり、えー、ファイナルカットプロでね苦労したのではないでしょうかそこでですねそんなユーザーのニーズに応えるかのように今では iMovie がかなり高度なことが簡単にできるようになってきました。 日本製の最新ビデオカメラにも遅れることなく対応するようになりファイナルカットプロ用のねあのプロセスっていうコーディックですかね、まあ、そ, れそれによるフ ァ, ファイルベースのね楽々編集が iMovie でね可能になったわけなんですえそして Mac はもちろんですね iPad やね iPhone などの専用 iMovie もあるくらいですから面白い映像作成に iMovie は大変な成功をユーザーにもたらしたと思います そこで今、ファイナルカットプロ10がですね、iMovie の上位版として新しく登場してきているわけで、iMovie を使ったことがある人なら、最新のファイナルカットプロ10は最高のものと確かに思うでしょう。これが Mac ユーザーがですね、他の映像編集ツールを使おうとしてもですね、まあ、簡単な iMovie と違ってやはりややこしくて使いづらいのではないでしょうか。ところが、この新しいファイナルカットプロ10なら、 iMovie との親和性が高い結果 Mac ユーザーの期待を裏切ることなく次のステップに登ることができますそれは iMovie が小学生であってもゲームのように使うと思えば使えるものなので中学生ぐらいになればですね Final Cut Pro に、ね、ステップアップしてもあっさり使えてしまいますすると高校生くらいになればもうセミプロ映像作家のレベルの作品が年に1本くらいなら制作可能になるでしょう そうしてですね、オーバーワークのね失敗さえなければ大学生になるくらいには時間もフルに使えますので年間10本から人によっては50本は可能になるわけです、まあ、すると新卒で映像プロ作家レベルの作品をですね年に一度は制作可能になるわけなんですね、まあ、そういう目標設定が可能だと思っていますちなみにこの映像作家クリエイターというのは職業でして 映像編集のプロの1ジャンルになりますからフ、ファイナルカットプロ10がですね、彼らの成功を助けるわけですよねえ。つまり映像クリエイターというのが、これから一般に見込める新しい職業として、新しいファイナルカットプロ10と一緒に登場してきているのではないかと思うわけです。今回の感想はこれくらいです。